独創的すぎるデザイン、プリウスシャシーなのに700万円、水素ステーション内、悪条件が重なり、 中古が100万円ちょいまで落ちてしまった旧型未来。そのフロントフェイスといえば、左右への張り出しですよね。世間的にはダサいと言うんでしょうが、私には、シャシーがプリウスと共用となっている中で、先進性や近未来感、優美さを出すために、可能な限りの差別化を図ろうとした、開発人の努力が浮かんで見えます。ドアを開けた時の音は、高級車してますよ。合成感というか、カっちりしています。そしてこのいびつなリアデザイン。横に一本ラインを通すのは、 2023年では定番のデザインですが、当時は異質だったでしょうね。リアの透過配置がおかしいっていう点で、トヨタ仕上がって。ヘッドライトつけっぱなしブザーが、わめき散らしていますね。車内に座り込むと。 シートの質感や遮音性のためか、かなりの高級感を感じます。オープニングサウンドはないようですね。センターメーターの表示、2000年代前半の高級車みたい。後で詳しく言うが、フォント、文字の大きさ、ボタン配置、おじさん臭さを感じるぜ。カーナビは残念なことに、2本指で拡大縮小することはできません。ピアノブラックなエアコン操作パネル、物理ボタンと液晶が融合していて、すぐ手が届くところにあって使い勝手はいいです。何か操作すると、 画面の割り込み表示で、はっきりと教えてくれていいですね。シフトの部はかなり長いです。なんという価格部が、かなり2代目のプリウスに近い。とりあえずですね、内装にも外装にも写真にも、かなり金がかかっていることが伺えます。700万円の新車価格は、ぼったくりではないプリウスファミリーらしく、システムやアクセルイドのエコモニターがありますが、ちょっと古臭く感じるのは液晶のせい旧未来ってさ、2017年発売であってる 2000年代前半の世界観なんだけど、右側の操作ボタンがでかすぎて笑う。2列目を開いた時も高級感があって、座ってみても、シートのレザーが心地よくて、高級な車内空間です。かなり安っぽいプラスチックのキーですが、裏面はトヨタロゴじゃないんですね。あれハッチバックというか、リアドアごと開くタイプじゃないのコストかけて独自で機構作ってるよ。水を排出するボタンね。 エンジンルームはボンネットダンパー付きで、プリウスとに通ってるように見えて、全く違う車として開発されてる感じ。水素ステーションの数にさえ目をつむれば、やっぱり理想的なパワートレインなのかもしれない。ナイキ循環にできねえと思ったら、ここは下のボタン押すのね。ほぼ液晶のくせに、全く使いづらさを感じないのは、 これだけ近いところにあるのと、表示が大きいからなんだろう。微妙に古臭 く, くて、サイズも大きいこのフォントよ。おじさんたちだけで作った感じしかしない。未来って言うけど、開発人に若い世代はいない。おじさんにとっての未来、使いやすくて最高ではあるが、随所で感じるおじさん、っぽさな。あとは塗装ですが、これも金かかっているようですね。深みがあって素晴らしい。ホイールナットもキャップで隠されていますね。タイヤはレグの、 頑張って差別化を積み上げたおかげで、実写を見て触ってて、プリウス感はないです。金がかかって別物として作られているだけに、見るところいっぱいで話し込んでしまいましたが、そろそろ出ましょうかね。このナビ、右下の広域でズームアウト、左下の拡大でズームイン。これが不便で残念。色合いはクラウンに似ているんだけど、2000年代前半の感じが、カーナビからも滲み出てくる、よきっと生えたプリウスシフト、手前に来ていて操作しやすいです。 サイドブレーキは左足、やっと発進。バックビューモニターは360度ではなくて、必要最低限ですね。待って、今深夜なのに、10分くらい誰もいなかったのに、知らぬ間にハイエース来てるんだけど、置物を戻すために待たせてしまったので、さっさと逃げ出しましょう。電動車は暖気とか考えずに踏めるからいいね。シートとステアリングのポジション調整は、素晴らしいことに電動なのですが、視点は高く感じて、大変乗りやすい。この電動シート。 私のプリウスに移植できないかなぁ。水槽電気に変えてそうな独自の音を出しつつ、そこそこ急な登り坂も、難なくパワフルに登る。EV よりもスムーズ感があります。 この KO プラザホテルの地下駐車場、走り出してすぐ、この狭いところを、何周もぐるぐるさせられるんですよね。カーシェあるあるで、ステーションは特に奥まったところに設置されているので、登って帰ってくるだけでも大変です。だからこそ、この手の狭いところでの、取り回しのよし悪しも簡単に評価できますね。同じ写真の PHVGR できたのですが、視点が高いことが効いてるのか、より運転しやすいです。そんなのシート高の調整の問題だろって なんというかこのシートね、高さ方向で調整できるのは、座面の傾きだけなんだよね。あとは、デザインのために盛り上がっている分、ほんの少しだけ、車体が大きく感じるよ。とは言いつつも、元がコンパクトカーのプリウスだからな、狭いところでは前後に長く感じるが、横幅が細くて、大変運転しやすい、理想的なサイズ感だ。出口はこっちなんだね。よくわからないや、かなりスイスイ走っているのが、明確に見て取れるでしょう 現役オーナーには0秒で馴染めました。地下で照らされてるうちに話すと、プリウスの内装の最大のボトルネックだった。ダッシュボードの安っぽさ、完全に払拭されてますね。素材もソフトパッドになっていて、クラウンクロスオーバーも、500万円台で落ちぶれてなくていいから、金かけてこれくらいやってくれよと強く思います。少しでもアクセルを踏み込むと鳴り出す、モーターとはまた違った。 この発電してそうな音、東京の地下駐車場あるあるの、かなり窮屈なスロープも楽々登りつつ、未来感に浸ります。ハンドルが軽くて回しやすいのも、プリウスファミリーの乗りやすさですよね。こっちには GR みたいなダイレクト感ないけど、さあ急なところを登って出ますが、左後ろ見ても、この角度じゃ屋根だけで何も見えん。モーター駆動なのは EV と同じはずなのに、燃料電気車ってなんで こんなにも気持ちよく走るんですかね私の近所、行けそうなところに水素ステーションないんですよ。補給のことが残念で残念でならない。歩行者さんを軽く妨害しちゃってるので、ここも手早く出ましょう。合流のためにがっつり踏まなきゃいけない場面でも、モーターのトルクで楽勝。これは電動車全般の強みですよね。暖期運転を考えてアクセル絞る必要もないし、暖房もすぐ全開で使えるし、 変速ショックないし、深夜もアイドリングオンでないし。ガソリン車感覚で満タンにできるのは、家で寝てる間に、EV を満タンにする今から見ても、魅力になると思いますが、やっぱステーションがないのよ。編集時に、私の PHVGR とのパーツ流用の可能性に気づいて、ちょっと本気で買ってみたくなっている。でも、言ったでしょう行けるところにステーションないのよ。この撮影時も泊まりで東京まで来てるし、 撮影のための旅行の際の長旅専用車としても十分運用できそうだよな値段を踏まえてもこれ買ってもいいかもしれんぞなんてことを思っちゃいながらステアリングとシートの心地の良さを味わいながらプリウスとは格が違う環境に優しい車乗ってる図鑑で歩行者さんを優雅に待ちます得意を極めるデザインへのコンプレックスは 感じないわけじゃないけど、良さをしっかりとわかって、割り切って乗る分には、この車いいですよ。何が違うんだか、プリウスとは全く違う。完全に高級車の乗り味だ。ドアの中に何が入ってるのか、どんな車音材を使ってるのか、開発陣は、どこに手を加えたのか、自分で買って、バラして確かめてみたいと強く思う。 高級車全般に言える、シャシーの合成ががっちりしていて、揺れが全体ですっと収まるようなフィーリング。プリウスの乗りやすさと、エコメーターをはじめとした使い勝手の良さ。これにデメリットなく足される高級感。静粛性もしっかりと高く、シートに腰を沈めると、その世界はレクサスにも全く劣らない。味紅葉がバッコする、車バッコバコになりそうな深夜の東京も、ストレスなく移動できること。実際に深夜の東京を運転して、 人混みと同じ密度で溢れかえるタクシーと変則的で建物ファーストに敷かれた不親切な道路それを知る者にしかわからない価値ではあるがとりあえず基本的にすごく乗り心地はいいですこの日は6台くらいぶっ続けで乗ったから明確に違いを述べられるわけではないんだけどだからこそ市場後にスマホに簡易的なメモを書き残したのねそこにはこう書いてありましたこの車に乗って育った人は日本の路面が荒いとは思わないだろうと 待って、ETC カード差し忘れてたんだけど、前の人の忘れ物があるやん。これ戻せばただで高速乗れるってことなんだろうけど、私はちゃんと、自分のカード使いましたよ。わざわざ金を払って、首都高に乗るルートを選んだんだ。それだけ期待というか、未来のことは気になるんだ。なんか下の方で中指立ててなかったか気のせいです。矢印信号のせいで、異常に信号待ちが長くて全然進まないことに。 不満を表明しているわけではありません。メーター内の機能を見て回っていますが、うーん、私の GR と比べると、シンプルかなぁ。走行距離は4万キロか、まだまだ新車だな。水素もたっぷり残っていてありがたいです。残り10パーもなかったら、スケジュール崩れてるところだった。EV は茶でもの故障やリーフの充電待ちで、長旅のスケジュールはよく来るらしいが、その点において水素は、不便ながら確実性あるな。ステーションさえ各地に24時間あればね。 ソチャでもはびこる日本の中にお置いてもやっぱ重点問題がひどすぎるの極みごみ歩行者信号が赤じゃんか過去に何回死亡事故が起きたのか知らんけど3分待たされたぞ東京をはじめとした都市部って信号待ちが多すぎて平均時速20キロも出ないことがあるからなステアリングフィールについては軽いのはいいんだけど かすかでクイックさもないし、ワンテンポ遅れて追従してくる、後でハンドルを揺さぶってみたんだけど、2代目プリウスみたいに、倒壊しそうになるほど激しくロールしまくったよ。すごいタイミングで入ってきたな。合流する人全般へ、入るのはしょうがないけど、もっと激しくアクセルを踏め、安全のためにかなり広く開けた車間を、違う流れと誤認して入ったのはまあ い, い でも目の前でダラダラ加速されたらうざいんだぞ田舎の軽トラとかノンターボの軽とかあいつらエンジンがうなるほどの急加速を危険運転だと思ってるからな大半の乗り手がそもそもアクセル踏まないですがクイック合流においても電動車はやっぱり強いんだ突然ハザードや右ウインカーを出して減速し出すタクシーを瞬時にレーンチェンジして急加速してかわす そういう運転もスイスイです。モーターの出力は335ニュートンメーターあるらしく、2トンの車両総重量もぐいぐい引っ張ります。そして何よりも、回生ブレーキの容量が大きいから、普通のハイブリッドと違って、減速中も、エネルギーをフルに回収できる。PHV やハイブリッドでガソリン使いながら走る時も、モーター出力が大きいだけで大きな恩恵が得られるな。 瞬間的な加速力もドカンと出せる。横幅は1 8 1 5ミリと、小さくはない数値ですが、元がプリウスと同じだからか、こういう路中がはみ出してる場面もすいすい抜けます。高級車って、サイズがデカすぎて困ることがよくあるのですが、未来には当てはまらないですね。実はこの後、新型の方の未来にも乗ったのですが、同じく不自由しませんでした。もしかして、私が運転に慣れたせいなのかねー道を間違えました。信号待ちばかりで、 異常に時間がかかってしまった。でも首都高にたどり着いた。実力を見せてもらおうか。カタログに書かれた低重心と光合成の文字、その実力を見せてくれよ。 フルブレーキングテスト車重が足を引っ張ってんな50キロあたりから上はそこまで劇的に速いというわけじゃないねホイールベースが長く安定性は素晴らしいそして急加速時この音は何覆面パトカーのサイレンだと思ったよ なんだこの合流、不自由不親切すぎるだろ。それにしてもあの加速力、車重に飛んで約150馬力だと考えれば、むしろかなり速い方だったよな。踏み始めはワークしそうになるんだけど、少し経つと重さが足を引っ張って、伸び悩んでいく感じ、まさに EV。ただ、その車重を乗り心地の良さに変えて、安定性と高級さをしっかり出していますね。うーん、ハンドルがスカスカなんだよな。GR みたいな一体感がない。こんな荒ぶったハンドル操作をしてるのは、 中中中をかけて反応を見てるだけですよ定期、ぐぬぬオレンジ線がもどかしいぜちなみに、マツダの6や新型シビックでもここを走りましたが、新型未来が一番フィーリングが良かったんです実は、一体感が気持ち良さすぎて飛ばしすぎてタイヤならしちゃったんですよね新型も旧型も、それぞれキャラクターが違って値段も違ってどっちもいいですよ彼レは日本にこれ一台でしたが、オリックスカーシェアなら 旧型未来もこれだけ設置されているらしいです意外な高級感や水素の運転フィールはとても新鮮な世界です近郊にお住みの方は試してみてほしいですねもう古くなってきてるし亡くなる前に乗ろうということで私ははるばる東京まで来たのだ足はしっかり動くけどボディの方が全く動じないそのプリウスの安定性のおかげでうねっていても全開でいけるさて何台も乗らなきゃいけないので一瞬でしたがもう降りてしまいます 加速感と安定性は素晴らしかったですが、ハンドルがスッカスカなのが残念でしたね。飛ばせる安定性はあるけど、飛ばす車じゃねえな。GR の方は、レーシングカーみたいにダイレクトなステアフィールがあるのにな。ここを過ぎれば市街地経由で変えるしかない。もうちょっと試すか。うーん、ハンドルの回転速度もそうですが、やっぱりスッカスカなんだよな。t n g a プリウスのボディ剛性は元から驚異的だし、低重心なのも。 安定性からはっきりとわかる素性がいいのを感じるだけにこの乗りやすさだけのスカスカハンドルが運動性能のボトルネックになって残念その点において新型未来の進化は驚異的だったぞ楽しみにしておいてくれ不思議ですよ狭いところやこういう交差点の左折時はプリウスの乗りやすさがあるでも乗り込むトレザーの高級感に心を奪われるし走り出していくと EV とはまた違ったスムーズさに感心させられるああもう この高 か, か数百メートルないような直線で何度も止められるのがもどかしい。東京都内は渋滞皆無でもクソですね。せっかくだし、ラジオでも流しましょうか。ま、音響のことは全然わからないし、雑音まじりなラジオで検証できることじゃないだろうけど、うーん、音質は松田の6が一番だったな。 ちょっともう、なんなんだよこの人。東京は信号待ちだけはクソみたいに長いくせに、矢印は数台分で終わるから、しっかりアクセルを踏んで、後ろを開けなきゃいけないのに。その自転車はリサイクルショップで、防犯登録も確かめずに買ったのかそれともひろゆきの言葉通り、そこら辺のを乗り合ってるのかここはガチクじゃないんですけど、はい、道を間違えました。 なんか奥まったところに来ちゃいましたね。言いたいことは一通り言い終わりましたが、視認性と加速力がいいと、対向車が割り込んでくる場面でも強い。これどっち優先なんだろうね。向こうが入り始めてると、優先関係変わるって本当なのとりあえず対向車が左折しようとしてるとき、かぶせるように右折していく奴は、人間性が運転向いてないぜ。というわけで帰ってまいりました。 かなり新鮮な体験ができましたよ。京王プラザホテルがどんなところなのか知らないけど、下水道育ちの私は、地下洞窟に戻ります。ここさ、対向車が来ますよっていうペイントがされてるのに、下りきっても対向車用の道ないんだよね。ミラーやライトの反射から、対向車が来てないのはわかるんだけど、その気になれば、切りはみ出さずに曲がれそうだ。地下駐車場へのスロープも、首都高も、一度敷いてしまえば、基本的に拡張ができない。 それが東京の交通インフラのボトルネックだな。というわけで1日最大2000円という、この辺りでは割安なのでしょうかよくわからないけど到着です。左には BMW の i 4そこは月決めじゃないだろうけど、小立てを工事しないと、充電期間日の駐車場なんて見つけられないね。EV の充電スピードは驚異的に進歩しているが、そもそもスタンドがないのは同じだし、高速道路の茶でもは遅い仕込むし、水素の出番があるといいな。 ここを下った先で、一瞬だけフェラーリが見えるんですよね。ここら辺だと、駐車場代だけで、月に6から10万円くらい平気でかかってそうだ。そして日に照らされた、ボルシェの急速充電器ですかね。納車式の会場通ってレベルでキラキラだな。GoPro のカメラで白飛びしてるし。見ているだけで飽きないですが、冷静に考えて、何周もクルクルするのは鬱陶しいですよね。深夜だからと面倒くさがって順路逆走してますが、 皆さんはこんな人間にならないでね。逆走時間なんか5秒もないし、駐車のための切り返しで選挙する時間は変わらないし、意味ない話だ。最後に、個人的に無視できないと思っている、車庫入れの利便性テストです。プリウスって小回りは効くんだけど、前後方向に長いから、こういうところの駐車が苦しい時がある。高く連動の線が出るだけでも、元がコンパクトだから普通になんとでもなるんだよね。日本の駐車マスは狭いし、 駐車場も道路幅も狭いし、そんな中の肥大化ってバカみたいだよな。1815ミリということと、ヤリスクロスがなんかこっちにはみ出して止めてるせいで、さすがに窮屈さを感じますね。でもまあ、こういう乗りやすさとの両立がされた高級車って、運転しててやっぱりいいよ。ヤリスクロスへの移り込みを頼りに輪止めまでバックさせたら、試乗ありがとうございました。エンジンをオンオフすると、乗降性のために、シートとハンドルが動く機能付き。 嘘どうでもいいことなんだけど、このフロア、奇跡的に男性用のトイレがあったんですよね。自販機はないですが以上です。ありがとうございました。